山梨県にやってきたのは実は実これなんですねなぜか全日本同和会がもう山梨県のねこれ甲府市環境事情協同組合ですか甲府市の施設に入ってるなんでこのゴミ処理関係の施設全日本同和会と国連 NGO 横浜国際人権センターが入ってるんだっていうところなんですよね今日月曜日平日なんだけども誰もいる気配がないです 豊富士環境事業共同組合この辺りが入ってるのは、なんとなくわからなくもないでもないんだけども、なんで全日本童話会が入ってるんだっていう、まあ、役所の中にね、なんかね、その天下りというか、外国団体が入ってるっていうのは、そういうのは別に珍しくないんだけども、でも、全日本童話会っていうのがね、なんなんだろうなと思います。で、うん、ですすねねなななんかいないです、ね、ちちみにこっちは なでしこ工房ですす、まあ、あれですねゴミ収集関係の団体が入ってるっていうのは ま, あまだなんとなくわかるけども、まあ、ちょっとよく分かりません な, なんか時々車が止まってて事務所に人がいることはあるらしいんだけども今日午前中いなかったんで今午後になったんだけどもいないだろうな結局この団体が何でここに入って何やってるのかもよくわかんないそうなんですねここは環境関係の部署なんで まあ、その関係のどうも企業の組合の一つみたいな感じになってはいるらしいんだけどもねでもそこで人権とかドアを出すっていうのはやっぱりまあ皆さん想像通りなんでしょうねやっぱりやっぱり人がいる感じがしないですね今も横浜国際人権センター山梨店横浜国際人権センターなんですけどねん結局ですね 元は1989年、全日本童話会神奈川県連の会長が作ったんですね、その時は、神奈川県人権総合センターっていうような名前だったんです、で当時ね、ね童話対策はもう終わるかなみたいな話になってたんで、童話団体が人権なんとかみたいな団体作るのが流行ってたんです、でそれでできたのが、解放同盟系の神奈川人権センター、共産党系の神奈川人権フォーラムですね。 そして、同和会系の神奈川人権総合センターでできたんだけども、その神奈川人権総合センターの方に、まあ、その当時のね、杉藤さんっていう会長が関わってたんだけども、まあ、そっちの方に一生懸命になって、ですねその杉藤さんがですね、全日本と和会本体の運営を投げ出してしまったようなところがあって、杉藤さんは横浜国際人権センターの方を、まあ、一生懸命やろうみたいなことになっちゃって、それで、まあ、横浜国際センターと、 全日本同和会の関係というのがね疎遠になってしまったんですねまあ、元はね実質的には横浜国際人権センターっていうのは全日本同和会だったんですだからだけど今は完全に別団体になってるんですただ創立者であり今の会長というのが元全日本同和会の会長だっていうことは間違いないんですねでこのここは山梨ブランチなんだけどまあ、いずれにしてもねどちらの会長さんもね相当な年になっちゃってるそうですねもう80、70になってる そうでこの横浜国際センター山梨ブランチここに全日本同和会山梨連合会が同居してるっていうのはこの山梨県連合会と神奈川県のね全日本同和会仲が良かったそうなんですねその経緯でこうやって同居してるってことなんですねだから横浜国際人権センターが 全日本と和解と対立してるっていうことはないです。まあ別団体なんだけども、山梨県ではこうやって同居してるっていうことみたいですね。こういうことなんで、まあ電話しても繋がらないんで本人にはちょっと会えなかったんですけども、まあいずれ詳細というのは聞いてみたいと思います。 まあ、ここね、その、家賃も払ってないし、水道光熱費も甲府市が持ってるってことなんで、まあね、市の外国団体とかならまあ分かるかなって気がするけど、全日本童話会っていうのはなんでここにいるんだっていうの確かに人権を名乗る団体がね、その、この環境とかゴミ収集とかに何が関係あるんだっていうこともあるし、ただここに入ってるのはね、私が調べてる限り2009年からです。で、それより前はね、なんか農協関係の施設に入ってたんですよ、この全日本童話会が。横浜ここ 国際人権センターもそこに入ってたんで、だからかれこれね、20年は行ってないけど、まあでもそれに近いぐらい、山梨で活動してる、で山梨ではね、まあ、窓口一本化がされて、それが全日本同和会だそうなんですね。 ただこの甲府市にはね指定童話地区っていうのがないはずなんですよ、一応、その今の全校10丁目あたりがおそらく部落だったとは思われるんだけども、でもそこの人もね、そこは部落だっていうのも、どれだけの人が知ってるのかなっていう状態なんですよね。ということでね、でもなんか地元の人がどうもこれを夜、今になってね、つっついてるそうなんで、まあ何かしら、ひょっとすると一花あるかなっていう気もしてるんだけども。 まあ、ちょっっととどううななるかか見守っていこうかなと思いますで詳細は、ね、下の概要欄で記事へのリンクを貼っておくんで、えー、この2つの団体全日本同和会と横浜国際人権センターどういうものなのかっていうことはです、ね、ぜひ、ね、あの自転車の記事の方でご覧になってください。ということでとりあえずは、ね、現地からのレポートでした。